情報化社会の到来今私たちの社会は情報化社会になっています先ほどオープンなデータベースを見ていただいた通り情報が広くインターネットで流通共有される時代になっています情報は蓄積され 保存され、大規模に次世代子供や孫の世代に受け継がれているという時代が来ましたそしてあらゆる人が情報の発信者情報の生産者になりえる時代になってきました例えば YouTube YouTube いい悪いとか言いません。ですが YouTube もあらゆる人が世界へ向けて情報を発信できる、えー、そういう社会が来ているとい う, ふうに見て取ってほしいと思います。情報革命は今から約80年前に始まっていました。情報を 広く集めて流通させる、えー、そういうことができるようになったのは、コンピューター、インターネット、情報通信機器のおかげです。新技術が生まれ、その結果として情報化社会が来ました。今、私たちの情報化社会では、高性能、安価な情報通信機器が普及しています。 スマートフォン、パソコンなどもえ皆さん当たり前のように保有していると思いますが当然80年前にはそのようなものは全く存在していなかったそしてこういう情報通信機器が普及しみんなが持ち歩くようになると社会のあり方が変化していますまずは 情報が価値を持つ、情報産業が生まれるスマホが手放せない時代になり誰もが情報発信でき交流できるそういう時代が来ました今情報が価値を持つというふうに申し上げました。その理由は、えー、こういうい 情報提供や宣伝をパーソナルに行って個々人の行動の誘導を行ったりとかあるいは個々人集団を精密に把握したりとか、えー、そういうことが行われてこれによって価値がさまざま生まれるそういう時代になっています。 今見ていただいた通り、今、情報が高い価値を持つ社会になりました。そして、情報に関する知識実践力を持つことは当然、常識、えー、というように考えられるようになりつつあると思います。誰もが情報を集め、 活用するようになる時代が今来つつあります情報の収集、蓄積、複製、加工、配布が簡単にスマートフォン、パソコン、インターネットでできる、えー、そういう時代が来ました多分浄化社会これからも技術は 進歩し続けるでしょう。そして、社会もさらに変化を続けると思います。今が終わりじゃなくて、むしろ、今からもっと変化が起きる、そういう気がします。さまざまな効率が上がり、そして、生活はもっと豊かに便利になっていくと思います。仕事も、産業も、サービスも、どんどんどんどん、新しいものが 生まれていくと思います。そして、仕事のやり方。私は、仕事のやり方なども、少しずつ良くなっていくと信じています。価値観、生活のあり方も、良くなっていくと思います。技術革新は、まだまだ続き。性能は、もっとアップし、 価格はもっとダウンしそしてサイズ大きさももっとコンパクトになるこういう技術革新が続くでしょうそして技術はもっと進歩しコンピューターの世界と現実の世界はもっと近づいていくそう私は信じています人工知能も発展し 洞察、観、熟練による上達もコンピューターが手伝えるようになるそういう時代が来ると思います。以上情報化社会について簡単に説明しました。情報が価値を持つ時代です。だからこそこの授業のデータベースシステムで デーータベシステムについて学ぶことは大切になっていると思っています。ありがとうございました。